下腹のお肉どうにかしたいんだけどっていう方におすすめなレッグレイズをより下腹に効かす方法というのを初級中級上級3種目紹介していきます必ずどれか当てはまりますので一緒にね最後まで自分のレベルに合ったものを見つけて行ってもらえたらと思います今回の動画を最後まで見てもらうことでより簡単で 腰や首が痛くなく下腹だけにしっかり効かすレッグレイズが分かってきます。最後までご視聴ください。はい皆さんこんにちはタートルです。今回ですね。 下腹にしっかり効くレッグレイズのやり方ということで3種目紹介していきます上級、中級、初級と行っていきますので自分に合ったねものを選んでください今回下腹に効かすレッグレイズなんですけどもレッグレイズを行うメリットとしては腰を丸める感覚が身について反り腰が改善されて姿勢が正されて下腹がまず凹むっていうのが一つです もう一つは、筋肉の少ない部分に脂肪がつきやすいです。なぜかというと、筋肉が少ない部分というのは、冷えやすいです。冷えやすい部分というのに、脂肪がつきやすいです。ですので、下腹をしっかり鍛えるメリットとしては、そこに筋肉がつけば、そこの部位が暖かくなりやすくなって、脂肪がつきにくくなる。そういったメリットがありますので、まあ、今回ね、レッグレイズ。 やったことある方も多いと思いますが、やり方によっては腰の方が痛い。腹筋に効かずにももが痛い。そういった現象があります。そこを今回改善したやり方を紹介します。今回やるのはたったの5回です。たったの5回ですが、上級、中級、初級。全部こなすと結構な回数になります。なので、下腹鍛えたいって方はね、全部やってください。 全部やるのは辛いって方はできそうな分だけやってくださいそれではやり方を紹介します通常レックレイズは手を下について足を伸ばして足を動かしますこの時にお腹の力が弱いと足を下げた時に腰に隙間ができてしまってここにね隙間ができて。 お腹が伸びてしまってお腹じゃなく腰が痛くなる足を下ろすと腰が痛いっていう風になってしまいますもしくはお腹が弱いと上げる時に前腿を使って上げちゃうからお腹が疲れずに腿が疲れるそういったパターンがありますそこで今回片足で片足を押さえますプラス腰を丸めやすくするために上体を少し起こしたまま行います 片足伸ばして片足で足首あたりを押さえときますぐーっと下に押さえますこれでキープ腰つけてこれでふーっと5秒間お腹を押さえながら息吐きながらお腹を押さえながらふーって5秒息吐いたら戻る起きてふーって5秒吐いて戻る これを片足5回ずつです。今のがまず上級です。それではまず片足ずつ上級からやっていきましょう。布団やベッドでも OK です。できれば硬いところの方がお腹には効きます。息は5秒間ぐらい吐く意識です。5秒吐いたら戻って休む。また起きたら5秒吐いて戻って休む。5回です。上体少し起こしておきます。行きます。 1ちにいちに回目1いちにいち回目1にいちにい回目1ちにいちラスト1いちにい 2、3、4、5オッケー、反対いきますせーの、1、2、3、4、52回目1、2、3、4、53回目1、2、3、4、54回目 1、2、3、4、5ラスト1、2、3、4、5OK 今の上級編で腰がやっぱり浮いてしまった方次の中級編をやっていきましょう両足少し曲げてすねたりを足で置いときますこういう感じですこれでキープ 5回いきますスタート123451回目123453回目123454回目12345ラスト 反対いきます。いきます 1, 2, 3, 4, 5 三、四、五。オッケー。順番にやってる方今合計20回やってますから結構お腹がね辛くなったと思います最後初級編ですこれは首を寝かしてきますから首がね上級中級と痛かった方は初級がおすすめですやっていきましょうはい最後の初級編はあぐらを組んで頭を寝かせて 息を吐きながらお腹を押さえて足で押さえる足で持ち上げるという感じでやっていきます上に押している足で押さえる下の足で持ち上げますこれは5回息しっかり吐きますいきます123451回目12345 3回目1 2 3 4 5 4回目1 2 3 4 5ラスト1 2 3 4 5 OK 反対です初球は結構楽なのでしっかりお腹をへこませて腰をしっかりつけてください 行きましょうラスストトター目目目回ラスト。スタート 3 4 5 OK、上級からずっとやった方結構いい汗かいてると思いますもちろんね今の3種目を辛いのからスタートですから全部行うのもありですですが中級上級は頭を起こしますそして足を少し伸ばしてますから腰が浮いてしまうそういった方は初級から練習して初級中級上級っていうふうにやってください下腹にしっかり筋肉がつくとね お腹を触っってても温かい感じになってきますそうするとやっぱり脂肪がつきにくくなるし取れやすくなるとも言われてますですので下腹が気になるよって方これをぜひ続けてください息をしっかりね吐けば吐くほどお腹がへこんできます腰を丸めれば丸めるほど反り腰が改善されて姿勢が良くなりますですのでそこの2つも意識しながら何度も動画を見ながら行ってください 頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS、説明欄にリンクを貼ってますので、よかったらリンクを押してですね、やられてる SNS があればフォローしておいてください。そちらでもたまに配信してます。今回もご視聴ありがとうございました。